お, ゆっくりお楽しみください<笑>本日は土スターバックスの2022年最後の新商品となるであろう商品茶だけど本体は抹茶フラペチーノ抹茶玄米茶フラペチーノとなってそしてチェーンジャパニーセミールオレンジのシリークレストケーキや紅茶のオートミールクリーム抹茶クリームドーナツやストロベリーパイなどを食べるもいつもは、ね、この時期フラペチーノは注文しないんですよ し今回はなんかその中にお餅が入ってるってとで気になって注文しちゃいましたでも体もきちらっちりあっためてるからまあ問題ないとていうことにしておいてくださいそれではいちばん気になっているペンペチーノからいくのはニョンチャンュースも載ってますがこちらにラケッのように載ってるんであったまりたいなら今お出しになってるんですけど全部見えるんですよ 子孫さでした<笑>まず今回の目の前にあるレシズニの抹茶玄米茶とラフェとラペチーノについては抹茶がただ甘いだ、ね、けでなく玄米茶のふわとろでより香ばしさや和の香りに楽しることができましたの、ねね、ラフチーノの方がお餅が入っていてしかもそこからも玄米が絡まりますのでその香ばしさを感じましたですが改まりたいラテェにも十分に味わえますので のフードについてですがまず最初に言えばストロベリーパイはイチゴの甘すぎますのでさっ と, とした硬めの仕上がりでいっイい生地がふわっと広がってきまして続いてッチ茶クリーム風味がっまれましたイースト こんな香りもすごい。ッチリ編まれてるので、口に埋まっちゃう感じにはなりました。さらに中にク リ, クリームも入っているので、違う味形でも味を楽しめ作りました。次の紅茶のオートミールケーキはオートミールなので、少し生地が固めてしっかりとした食べ応えのある考えに感じられた。ケーキ生地になっています。最後に食べたオレンジ渋すたろの薄いゆったりの爽やかなオレンジ。 タルのフジーが少しカップのフジが少し、ねえー、知っている系だったのでめ ち, ゃく ち, ゃちょっとさっぱりしてた方がよかったかなと思いましたねただみかんが好きなのであれば片栗みかんとかもつかまオレンジケーキもいいかもしれない今回食べた中だったやはり飲み物のフラフェチーとかそして食べ物では抹茶クリームフローンズがね ししそうでしししたらチャンンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の連国でお会いしましょう。